はいいつもご視聴ありがとうございますお疲れ様ブーバラダんです今回で10回目を迎えますカメラの本気よーよ ー, よー支えられましたね、はい、いだいぶねはいということで、はい、本日は40スロえー、僕も打って、バラダンも僕の金で打つと。 一緒も大丈夫ちょっと堀尾さんの金全部消してやりますよおざけいあししかない、ね、<笑>全部消しますよ堀尾さんの金ってるよでもこれありがとうございます<笑>堀尾さんんっててきましたああ<笑>げてねえんだけどなということでえー、っと何回何回何回何回 いや俺はねりとりあえずもうバラダンはマジで、まあ、隣でねあの、化け物とか売ってる時もいつもスイカこぼしてたからもう何からなんでも議論をこぼさせないあ13万円だからねもう260円だからね、はい、絶対こぼすね、よマジで<笑>いやはい、ということで、ね、そんな形で2人で実践していきたいと思いますバラダはバラダの方でね、カメラ回して僕は僕の方でねまたカメラ回すんであとの試みですからねはい、はい、ちょっとど う, どうなるか エンいいンンンね、動画撮るのもね、撮るのも、そうね、さっきまで公園何人かいたのに、みんな聞いてて、俺たちがなんか準備してる間に、ちょっとみんなね、よっ行っちゃって、ね、やべえやつ来た<笑>本当によく入っちゃって、ね、<笑>ガメラの本気ポードして終わりましょう。はい、はいそれではガメラの本気ー<笑><笑><音><音> Thank you. なんだけどとせーのあっ当だった。 お・あっえっえっあった。 左左。左うん、<笑>あ<ー><笑><おや><笑>ああ当たってるあ当たってるあ当たたた<笑>ッビッ いや、まだわからん。おお。ナイス。ナイス。お, ーおい。<笑>どこにやっとんじゃ。 4, 4枚目バロダンが入何かヤバいと感じ始めた5枚目お待たせしました。 やばくないこれもうああ当たったわ天井あ待って待ってこれ負けるかも負けろよしこれは9割でいく投資が全部で4万9000円 馬鹿じゃん本当に4万えっうえっええ バッタが出なかったら超カメラだよ。<音声>あー、だよねー。<笑>すごいびっくりした<音声>。待って、ここは本当に勝って。待って。もう四拍曲入れてるからもう無理<音声>。次だよ。次カメラ。 これもう無理。無理。もうどうやって勝つんだ。これマジで、えー。 はねえねえ<笑>え、また来たんだけどちょっと待って待って待って待って待って。また来たあーだよねび<笑>っくりさせるわ今度こそ今度こそ頼む このが使ってやばい次やってきてもうなんでどううしてなのあもうなのもんでペンゲーム ちょっと変わるかあーあー天井1033ゲーム<笑>どうしてか万三3000円はいお疲れれまです 出してるからもうち戻った<音声><笑> すみかないときは。<音声> でしょ。あ、今日もいいスロットしたわ。最高だったわ。あれ、あれポレオ様おい一い。え、ポレオさん何してるんですか。エンディング撮りますよ。 7 0七0円ですええー、ちなみに今日の回収っていうのははい、<音声><音声>いやまずお前なんだよ のね、皆さんね僕が4万なくなって追加で ATM 行った時に帰ってきてバラランの液晶を見たらゲーム数が消えてんだおいペナルティートだろお前お許されないぞこれはちょっとここの部分カットでお願いします許されないぞ、はい、カットでーお前、ペナルティートだろお前画面プロのためじゃ痛いよいや許されない許されないしてたっけなー許されないはいはい問題ですね<笑> はい、大丈夫ですかいたいです、ね。なるほど。四時間であんな七万円。四時間も経ってないよ、三時間くらいで七万円です。<音声>俺が四百五十はまって、現状でバグでしょ<音声>その後、俺が引きずいてさあ、千五十ハマってさあ。と<音声>いうことで、イラーだったじゃん。うん、多分一緒だったと<音声>いうことで、探さないでください。はい、探さないでください。探しません。はい、はい、また、また、どったら言いましょう。はい。は